今回は痩せるスイッチが毎日入り続けるムササビを紹介していきます。たったの20秒です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、痩せるスイッチを毎日入れ続けることができるムササビを紹介します。 体を動かした日は体が軽くて、体を動かしてない日はなぜか体が重たい。そんな経験ないですか体を動かして疲れてるはずなのに体が軽い。一日ダラダラして筋肉使ってないのに、疲れてないのに体が重い。そういった経験ありますよね。これって実は、 痩せるスイッチが入っているか入ってないかなんです。運動せずに筋肉を使ってない人というのは筋肉をあまり使わない体ができてます。逆に体を動かした人というのは筋肉にスイッチが入っているので体がテキパキ動いて消費エネルギーが上がってるんですね。そこで今回はたった20秒上向き下向き2種目を行うだけで毎日痩せるスイッチが保たれます。なぜかというと全身の筋肉を使うことができる。スクワットで例えると重りを持たずにスクワット。 次に重りを持つ。また重りを持たずに行う。3回目の方が体って軽く感じるんですね。なぜかというと、2回目で重りを使っているので、3回目重りを外した時に、同じ力を出して軽く感じる。3セット目で疲れてるはずなのに軽く感じる。そういった感覚が起きるんです。今回ムササビをすることで、全身筋肉使うことができるので、体がすごく軽く感じて、筋肉がオンになった状態で過ごすことができるので、痩せるスイッチが保たれます。 しっかりやりたいよって方のために今回は2セット一緒に頑張ってみてくださいそれでは紹介しますまずはうつ伏せで寝ますやり方はとっても簡単ムササビの格好です足を横に開いて手は横に開いてこのまま体を上に高く持ち上げて20秒キープそれだけですこれで体の背中側全部使えてます20秒間やってみましょうそれではいきますスタート しっかり手は真横手のひら下体を高く上げて飛んでるイメージです体が下がってくる方はたまに上に持ち上げてください OK です次は上向きです上向いて寝た状態で手のひら上向けて足開いて体を持ち上げてキープです スマホも同じにできる方は手を伸ばしてスマホを持ったままの方は手に持ったまま体を起こしてください片手伸ばしてもいいですそれではいきます20秒スタートしっかり体を起こして足もねある程度高く上げてください手を伸ばして手のひらは上ですちょっと少しです ってはいケー、OK。これをもう1セット頑張っていきましょう体がすでにねあったかいと思います筋肉にスイッチが入っていますいきましょうスタート手のひら下です高くたまに体を持ち上げ直して足も開いて手は遠くに伸ばすイメージです Okay、さあラスト頑張っていきましょうしいきますスタート人伸ばして結構ね腹筋とか辛いと思いますが頑張ってキープです体がプルプルしてれば効いてる足もしっかり持ち上げてよしケー。Okay いやー、どうですか今ね、たった20秒4回やったんですが、これで体の前と後ろ、全部筋肉が使えてます。これを毎日やってみてください。どのタイミングでもいいです。もし一日テキパキ動かないといけない人は、朝やるのがおすすめです。日中体が軽いです。ですが、もしやるタイミングなかったよーって方はね、寝る前でもいいです。 このくらいなら、交感神経が働いて、眠れなくなったってことは多分ないと思うので、まあ、自分の好きなタイミングで、これをやってみてください。なかなか全身を使うエクササイズってあまりないので、こういったのがね、おすすめです。毎日痩せるスイッチ入れたいよーって方はね、ぜひ、このムササビを続けてみてください。頑張ってやってみた方、体をこすれなかったよーとかね、簡単だったよーとか、よかったら、グッドボタンとコメント、よろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、リンクのフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。